ドラレコをつけるだけのつもりが、リアがドンがラになってしまった。ケンウッドのミラー型ドラレコを買ってみました。構成の確認のため、ベッドの上で開封してみます。フル HD で、夜間でもまともに撮れそうなものから、ループ録画を動画に使う前提で選びました。メアネットで見てわかるようなことは、ネチネチ紹介しないのが私のスタイル。とりあえず開けよう。 多分捨てる保証書と、大したことが書いてなかった説明書だな。クリーニングクロスとか、お前はボルボか。ふむ、2から3万円のブランド製品というだけあって、梱包も品質管理の一部と考えていそうです。無駄に小分けにされ、箱詰めされる付属品、どうせ捨てるんだから、ぶち込んでおいてくれてもいいのよ。なんだ、本体に、シガー電源と、バックカメラの線を繋ぐだけでいいみたいですね。簡単で素晴らしい。 とりあえず左フロントのウェザーストリップをめくるために、こうやってカバーをギコギコするんですね。すげえ、発煙筒が期限内だった。私の家の保存食の方が、まだ消費期限過ぎてる。大丈夫ですよ。過ぎた月の分だけ、加熱時間を10秒足せば平気平気。スマホスタビライザーが時期に到着します。もうすぐ映像も安定するよ。あ, あマジで外れねえんだわこれ。 異常に外れないと思ったら、隠しクリップで止まってたでござる。奥の素材の再利用感。マイナスドライバーでこじれば取れます。あんまし乱暴にすると先端が歪むか、射出されます。ETC アンテナの他に、どこにも繋がってない謎の配線が混じっていました。ここら辺は中古の沼ですね。なんで USB があるんやあと、結束バンドで縛り付けた後。 前の8はエロクトロタップの寄生虫まみれだったので、この86はまともですなウェザーストリップのゴムをめくって、配線を隠すだけだと思うでしょそう簡単にはいかんのよ。誰でもできる作業のくせに、地味に面倒くさいんだよなこれ。あとこの黄緑のクリップ、多分切るしかないですね。ねじれば取れるとかうそ、まあ力技で切断しますよね。 これで戻しても垂れてくるようになったら、その時に適当に考える、グローブボックス内のシガーソケットは使わず、適当に分岐させて繋げることにしました。気が向いたらなんとかします。結束バンドでどっかに縛るだけなので、まあ言うこともないよね。バックカメラ反応しない。これさ、GPS アンテナのところにも、バックカメラの端子が刺さっちゃうんだよな。あと、かなり深くまで差し込まないと認識しない。 とりあえず動いたから、リアカメラの取り付けですね。適当に脱出して真ん中に貼るだけ。動画にするほどのことでもない、内装パネルはグーで叩いて戻す。整備士直伝の技、まあ適当に戻したんだけどさ、ウェザーストリップが入っていかない、なんか二重になってるんだけど、見たところ社外品ではないようで、まあ適当に押し込んでたら、どっかのタイミングで戻りますよ。トラック用通ってレベルに長いリアカメラ配線のせいで、内装はぐしゃぐしゃですね。次はリアカメラ配線だ。 そういえばさ、吸気配管から分岐する、サウンドクリエイターだっけ。そこの配管を追ってみたんだけど、ここら辺でぐるっと下に入りーの。んで、ちらっと見える直角カーブで、画面上の方に行きいの。からの、ここから先がさ、お前どこに繋がってるんだよ。後回し後回しが続きそうだけど、軽量化も進めていきたいですので、これは撤去対象ですな。とりあえず上から持っていくことにしたんだけど、長すぎる配線、どこで縛ろうか。 どれだけ長いかっていうとね、どうするんだよこれ、お隣さんの2階にカメラしに行ける長さだぞ。そんな2階から目薬みたいに行ってもなぁ。隙間を通せても、余った配線を放り込めないので、側面パネルを剥がすことになるよね。日付が大きく変わりまして、予習のために右リアを剥がした後、今からリアシートの背もたれを外します。まずここら辺をめくると、3箇所のクリップで止まってるので、力任せに引きちぎります。暗闇でゴソゴソします。 うえーなんだこの、変なぐじゅぐじゅキューブは、まあいいや、適当にやると罪要素があるので、ここは時間とのコスパを考え、民からの先駆者様に教えを乞います。エロサイトがあると思った残念。サファリは86の情報ばかりだよ。ここ22ミリがあるのか、ソケット取ってこないと。って勝手にドア閉まってんじゃねえぞ。アウトに行かせないのかよ。窮屈すぎて辛い。オープンカーだったらちょっとはくかな。 リアシートのボルトって、頭の小ささの割に、異常に固くしまってることが多くないこの長さじゃ厳しいかなと思いつつ、全体重を使って緩める。今のボルト2本だけで、意外なほどあっさりと外せてしまいました。簡単に持ち上がるし、そこそこ重いです。 まあ中身スポンジだろうし、リアシートである割には軽く作ってあるんだろうけど、暗すぎてごめんなさいね。作業刀は今日到着します。リアシート座面は、というカリアのどんがらかは、まずこの手前側の1 0ミリを外すことから始まる。あとは引っ張り上げながら、お尻の尻尾の付け根だった骨のところを、バンバン叩いてるとそのうち外れます。 というわけで側面の内装となるのですが、最初はトランク側のクリップを、ここまで来てリストラするらしいです。嫌な言い方しやがって。マイナスドライバーがアホみたいにでかいサイズなので、クリップの頭に合わない。おい た, たいて大丈夫かよ。さっき射出されるって言ったの。 線になってたんですねここをめくったら最難関の面積が大きいパネル剥がしです取り外せるタイプのクリップは存在しなくてさっきみたいなグーパンで押し込まれてるのを力技で引っ張り抜くしかないんだ一番最初に手をつけるならウェザーストリップのところだと思いますじわじわっと力をかけていってもプラスチックパネルが歪んでいくだけ瞬間的に大きい力を与えてパネル部分に衝撃を与えましょうただ引っ張るだけでは効率が良くないです 待って、1個だけクリップあった。すまんこ。ちなみに隙間からマイナスドライバーを突っ込むの、奥の配線を傷つける恐れがあるのでおすすめしません。また、すぐそこにはエアバッグがあります。 誤作動や変な衝動防止するためにもバッテリーは外しておこうね。もうノウハウとかクリップ位置とかじゃなくてできるまでやり続けるしかないと思います。映像的にも地味で暗いしやっててもクソ大変なので動力の割に動画としては使えないんだ。撮影以外で外してしまったのであとはエアバッグパネルを残すのみさっきの黄緑色のビロビロがここにもあれ以外に分厚くてニッパーでも1回では切り落とせない 先端に力を集中させて半分だけ切る2回目で切断これも引っ張りながら90度だけ回すと外れるってネットに書いてあるんだがほならね自分が作ってみろって話でしょそう私はそう言いたい寒くなるのはデメリットですがここは覚悟を示せ俺しか引き取り手のいなかった86なんだ俺がどういう車にしたいのかイメージしろマジでやってるのか動画でネタにする用の振る舞いなのか区別つかないことをするな外れたらもちろん はい、今日はこれで完了としますやりだしたらキリがないのと次の車検のついでに乗車定員を変更しようと思うのでとりあえずはこのままにしておきますねなおリアシートを外すことの合法性についてだが人を乗せない限り外したまま走ることが直接的に NG というわけではないようだねえ私がリアシートに誰か乗せると思う ねえ、整備不良説は否定できないですが、軽量化は制動距離も縮めてくれるので、むしろ安全性高めてるでしょ。物はいいようなんだよな。マフラーを純正戻しすると重くなっちゃうけど、プラマイゼロくらいにはできたでしょうか。外したクリップだかボルト類は、まあ適当に保管しておきますよ。個人的に面白いと思うのがここですね。フェンダー部に大きな穴が開いているんですよ。たった一枚で外と繋がるのか。 これは軽量化のためか冬に仮眠するとき、異常に寒いと思ったらこういうことか。ドラレコ配線は、エアバッグのところに結束バンドで適当に縛りました。もうエアバッグ危ないだけだね。ただの爆弾やんけ。エアバッグって、運転席のステアリング中央も含めて、なくても車検には通るらしいな。警告灯だけがダメらしいですね。暴発される前に撤去しちゃおうか、その後に別で爆弾処理が必要かもしれんけど。あ ちらかってんな外した内装を室内に持って行って車高調を取り付ければ少しは片付くでしょうこのバイクもう半年は乗ってないかもな動画を一本作るごとに乗り物ライフも一歩進むんだぜではありがとうございました